僕を愛すと終えたとして君暴<笑>を完成させるために何百という死神と何百という死神の才を持つ<笑>君のおかげで私はついに死神もホロウの超越した存在となったの<笑> 君僕死神になるなかんでも済むようにしたらダンギクの取られたもの取り返され最後だダンギク ユズとカリンは無事みてたいだ。だみんなそこにいてくれ黒崎一護。落胆した今の君からは冷圧を全く感じない君は進化に失敗した、はあ、強い命になった任せて行ける場所を移そうさカラクラ町が破壊されるまでもなく 君を一瞬で終わらせてやる君は冷圧をなくしたんじゃない冷圧を捨てたのだ 私がその気になる君の残酷党は一振りで破遣になるバカな受け止めた何を驚いてんだ勝ち誇ったような口を聞くなアド道の 90! アドロ あの岩山を消し飛ばしたのも俺の刀だなんで距離を取った思い上がるなよ人間じゃ る私の手による死を迎える終わりだと<笑>月が天章だ行く<笑> 私の刃を受け入れることでしか手にすることはできなん何だ私の守りたかったものはお前自身だいつのこの技を使えばお前は最後の月牙提唱ってのは俺自身が月牙になることだ この技を使えば俺は死神の力の全てを失うまだ何も感じないまさかヤツはヤツは私ら人を人間を突き破るお話だ変えるな 再生するのか<笑>やべ<え><笑>君の負けだザンパクトウが消えていくザンパクトウとその能力が一体となった君と同じ終わりだ<笑>なんとようやく発動したみたいですね浦<笑>原さん最も油断していた時に。 別の軌道に乗せて体の中に打ち込みました。見ろ私は今まさか。黒崎さんのおかみすよこれほどまでに戦って追い詰めてくれたから発動できたんです。王は。あなたを人は認めないとも言ってるんですよ。<笑>裏腹を付け、なぜあんなものに従っていられるのか英語の存在がなければ。 もしよさよかんど天かいけっちゅう。よ、ゆうもってじゅうかてやる、ね。急げ お前たち大丈夫これでひとまずは大丈夫でしょう大きになうまはなさ仲間の命を救うのに俺の言葉などいりません大きになウノナいやうまはなさ早く本物の機動スイッチをよこすんだ 主席大将いま隊長お前皆さんの先生隊長ポトレの戦いはいかがでしたか<笑><笑>すまんねえ戦いだったぜ皆さん黒崎さんと話したそうでしたが同じくらい話しかけづらそうでしたんでアイゼンさんの封印家は精霊邸に運ばれましたあなたは正しいことをしたんだ アイゼンは本当に砲撃に拒絶されたのかなあいつはずっと心のどこかでただの死神になりたいと願ってたんじゃねえのかなく黒崎君もう起きて大丈夫なのかよやっぱり黒崎君だなんつう顔してんだよ井ディズニ開発看護と向けにて 一番年の<笑>いささか滑稽にな目を引き上げてやバッカ者とむし訳ない まで立ってもの森を守れね<笑><笑><笑>ここは私の家だ。あれから十日も経っておるからな。俺の力はまだ消えてはおらぬ。裏腹の話では、貴様の霊圧が消えるには、いくつかの過程があるそうだ。死 神, 神の力を失う。それの明日からあさってかは。 さては1年もそれより怪我も治ったんだなこっちに長居する必要はねえやださっさとク倉町に帰ろうぜ。<笑><笑> 作戦は順調です今度こそ唐倉町は